小型でオシャレでシンプルデザインおすすめです123456788ついておりますそして USB タンクここで指名が付出カメラ OK 音 OK 役者 OK 用意スタート はいどうもみなさんこんにちは。監督ラブロ監督です。タワー型電源タップをご紹介していきたいと思います。とてもおすすめです。アマゾンで購入しました。USB パワーソケット、ベバっていうのかなベバ、電源タップ、タワーシンプルデザイン、ホワイト、メイドインチャイナ、電源タップなんですが、多種多様な商品が発売されております。で今回監督がですね、選んだポイントとしましては、まず価格がお安いところと、白が好きなのでホワイト、 そして安くてもやっぱデザイン性といったところも踏まえてこれからという形でタワー型電源タップというものを今回買いましたえ早速まず中を開けていきたいと思います<音楽>ちゃんとですねいい箱に入っておりますねこういった形で入っておりますはいこれが本体そして奥底に取扱説明書が入っておりました いいねちゃんとしっかりしておりますねコンセントの名がですね123456788個ついておりますそして USB 端子ここですねが3つこれなんですけども特にですねスイッチとかではなく取っ手ですね持ち運びとかがですねしやすいようなこういうアクセントがとても気に入りましたはい、であと角がですね滑らかにくるっとするっといけるのでこういうところもやっぱいいですね こちらですね節電に便利な全部の電気を1回で消すことができる物理スイッチがついておりますこのコードなんですが 2m の電源コンセント結構長く使えますね重さがですね約 600g となっておりますはい片手で全然モテちゃいます 特徴を見ていきたいと思いますで usb ポートですねこちらですね接続先の相手が所有電力をスマート識別して最適な電流を流してくれますね usb に関しては5ボルトで合計で 4.8 アンペアまで対応しておりますそして満充電になりましたらオートで充電を停止してくれます過負荷保護の電力デザインおよび防火材料によって加熱過電流消度などを防止する自動作動のブレーカーリセットがこちらの 裏にですね ついております電気火災もですね、かなり防止してくれるかと思います。で、保証期間は1年。で、差し込み口、これわかるかなここ。感電やホコリを防ぐシャッターが1個1個ですね、すべてついております。お値段が安いとチャッチい作りになるかと思うんですが、こちらはですね、Amazon で見た限り、この値段でしっかりした作りえ、コンセント全部使ったとしても倒れることはないちゃんとした作り、重さ、設計になっております。はい、やっぱこの持ち手いいね。持ちていい。え、これをテーブルにドンと置いてみんなこれでね、給電した後 USB とか使ってね、 え充電する時にかなり便利なコスパ良しなタワー型電源タップとなっております<音楽>はいではですね接続された様子を見ていきたいと思います はい、というわけでですね、ベバタワー型電源タップ、こちらを紹介させていただきました。詳細に関してはですね、概要欄に貼っておりますので、もしこの商品いいなと思いましたら、ぜひご覧ください。このチャンネルではですね、おすすめな商品レビュー、エンタメレビュー等を中心に動画を出しております。えもし気になりましたらですね、チャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録、この動画見てあった方は、いいねぜひ押していただけますと幸いです。はい、というわけで、また次の動画で会いましょう。